皆さんこんにちは天空ちなとや吉兆と申します、えー、この度原宿で、えー、新しい一歩を進むことになりました、えー、私たちは今まで歩んできた思いを読み返しながら明日へと向かって進んでいくために、えー、力いっぱい回せていただきます、えー、50以上のメンバーが全国より集まってまいりました天空ちなとや吉兆 温かいご声援よろしくお願い申し上げます。キッ天空 「広がる雲海赤ね色」